自分でやりたいかい気をつけてな。自分で育っていくよう促すことこそ。No! No! No! そっち向いてどうするんだよ。自分でやったんだろ。ミスター・ビーンと、まんま同じ髪型になっててくさ。かわいそうだけどその前に笑うわ。ここで元ネタを見てみましょう。いやいやいや。<笑>気に入ってそうな反応しててくさ。<笑>この手に限る。 いや普通に戻されてもなんか知ってるけど日本までもないわ車高調の下側の穴位置が合わなくてハブを掴んでガタガタやってる時の私根元から陶器折れてて草壁に穴が開きましたぞ起き上がり星座後頭部に免じて許す優しい世界野菜生活体に優しい系糖尿病誘発ドリンク<笑> 殴ってくるケイヤシペット猫時代はバウンドボールダイエットだぞエクササイズ DVD が付いて8790円今すぐお電話だぞ痛い時空の狭間に落ちたんでしょうかね学中に助手席の人が勝手に降りるんですよドアヒンジが無事そうで良かったじゃないかガレージというのは車を守るためのものだから車とぶつかってもガレージシャッター側が負けるように作ってあるという手間をここで流します直後に襲って明言しても犯罪になることはあるんだぞ は何してんのあれが面白いと思ってたり、そもそも庭にローションプール作ってたり、そういうやつと付き合い続けてたり。待って、ドリンクとかしても、猫ターゲットが切れないんだけど<音声>。なんだこの、令和の若者が幸せ感じそうな、ほのぼの日常感。片親パンとか和室界隈とか、そういう言葉がはびこる SNS より、現実世界でしょ。ペット系はまだ平和だよな、棒持ち猫が虐待説出てるけど。 猫よ、飛び上がろうとしてるけど、そこに足場はありませんよ。ないって言ったでしょ。素人はやめとけって散々コメらんで言われてるのに、自分でやろうとして大苦戦して、怪我するお前。サスペンションアームのボルトを抜いたら、突然落ちてきて、指が潰されました。なおかわが縦に向けただけで済んだもの片道27分のスタバに買いに行った、ドリンクを速攻落とした、こっちの人の方が深刻感ある。 そこまでしてスタバ行って、当分ギトギトの割高フラペ買うくらいなら、もう近場のマクドナルドでよくね。私なんかスーパーで、コーヒーフレッシュと、カルキスの原液を買い置きしてますよ。砂糖はコーヒーからじゃなく、現役カルキスを希釈して摂取するスタイル。なんだこの、令和のインターネットみたいな動画。元から低いのが露呈し出したのか、低い奴らがやけに目立つのか、最近の若者はなのか、年齢が若いってだけで、TikTok やってるって思わないでほしい。 私なら生物相手に、ケツを向けたりはしない。洋介なら巻かれたオイル相手に、車を事故らせたりはしない。21世紀の人は丸太一本で転覆するのに、古代エジプトの人は、どうやってピラミッドの石を運んだんだ。暴風警報が出て、学校が休みになった小学生でもここまでは喜ばない。スプラプーンを連続8時間以上やり、たった10分の休み時間でも校庭にかける。なんで 割れてなくね傷入ったんじゃねおしっこ色の車体で何気にしてんの新車価格1200万円のゴールデンおしっこに謝れそれを言うなら4000万円のおしっこ う, うんこツートンもあるからというか岐阜の田舎に住んでるんだけどおととい新型のマイバッハの S クラスとすれ違ったんですよねうんこ色のツートンでしたねところでなんだエスカレーター動いてないがあの小柄の人のせいみたいに扱いやがってところでこのモザイクは何でしょうか毛皮だったわ 人生100年あると思ったら、階段でこけて骨折して、治療で寝たきりになったまま、一気に老化が進んでそのまま死亡エンドこれ普通にあるのに、振り込め詐欺に注意としか言われないもんな。なぜ飛んだし、ハブボルトに塗布したグリスによっても締結力が変わるように、床の摩擦係数によっても、猫の跳躍力は変わるんだな。そしてまた置いていかれる、近くいたの合同結婚式なの ?SNS に書き込みに来ないタイプの人たちやな。 何あれ、ショックアブソーバーですか子供用に大人が乗るとか、化石砕もいいとこなのだが、実際は足場の面積が足りなくて落ちた。そういえば私のガレージ、水勾配がついてるせいで、外したタイヤを適当に置いておくと。 おむすびコロリンしちゃうんですよね。そしてこれは、女子特有の定日用性ドレスアップシューズのせいで、多分降りるのをためらっている。ベタベタに車高下げた人が、むっちゃ慎重に段差越えていくあれやな。爪折ったり、キャンバーつけたり、ハーネスの引き回しを変えたり、自分でも何してんのかわからなくなる。ああ、大型トラックのことも考えずに、アホなところにロッするから。かすり傷だけでいけるんちゃうと思わせておいてからの、熟し熟しミラー破裂、徐行で行っても無駄ですよ。 安全運転っぽくしてるけど、あなた普通に当て逃げですよ。そういえば馬って、そこそこ高重心だよな。横転じゃなくてスリップダウンで転倒してるあたり、旋回するときはロールしていくんじゃなくて、バイクや電車みたいにリーンしていくんですね。ここで子犬の登場だ。 軽量 4WD は、凍結路の上りに強いぞ。4WD を過信して、夏タイヤで雪道に来たタイプ。自分を過信して、薬物乱用の領域でお酒を飲む人か何か。お酒の飲みすぎも薬物乱用だと思うんだけど、自分で守れないことは言えないでいき、それにしても寒そうだな、風も強そうだし。 準備と片付けが面倒くさそうだし。ラーツーだったり、キャンプだったり、インスタや YouTube で見て憧れるだろうけど、準備と片付けだけで面倒いし、バイクで行ったらクソ寒いんだよ。私の場合は確定で雨降るし、クそして強風すぎて注げないという。お湯を沸かすのを待ってる時間も、地味に寒くてくようなんだよね。以上、セットを買い揃えて、一回だけやったことある人からのレポートでした。スマホ見ながら布団でゴロゴロするのが、結局最高なんだよな。 堕落が嫌になった時だというかこの編集さっきも見たぞ傍観者の冷酷さ小中学校のいじめで学ばなかったんか、えー 感謝の爆弾、前日の夜に使ったコップを翌朝取ったら、実は中身が残ってて、盛大にこぼれるあれ。環境保護活動家が見たら、授業中に出現した虫が、飛び立った時の女子みたいに発狂しそう。そうやってお祝いで飛ばしたバルーンが、海に届いて、 亀が間違ってきて、体内に詰まらせて死ぬんですよ。こういうこと言えば言うたび、86への下級器搭載やら触媒交換の時、選択肢が狭まるんだぞ。特に触媒をエンジンから遠ざけるやつ、あれパワー的には有利だろうけど、環境性能的にはマイナスですからね。このフライパンのとって俺も今は一言として見てられるが、社外製オイルクーラーの取り付けステーの強度がそれを許すかな。オイルラインを止めるところから漏れてきて、車両火災になることもあり得る。 檻に入れたワトリを運んでたら、隙間から乳首を噛まれるくらいだからな、現実で何が起こるかわからないぜ。適当に運営してるアダルトサイトのせいで、警察が家に来て逮捕されるかもしれませんからね。なんて 犬の体重でも滑り落ちる。川の向こう側見ると、かなりの急勾配なんだよな。視覚的に緩く見えてるだけかそうですかそれを踏まえても手前側だけ緩いようにしか見えん。上位商品を買わせるためだけに存在する。値段的には安いけど、中身がクソしょぼい商品やん。プログラムでバッテリー送量を制限するテスラと、わざとバッテリーが劣化してるような挙動にさせる iPhone。海で生えたかったスマホ使われ SNS 振り回されみん。波にさらわれる。行けばわかるけどさ、寒いのよ。 風も強くてさあ、しかも靴下とパンツまで締めるんだろ、誰も当然持ってきてないだろ帰り道地獄やん。SNS でよく見る自己顕示したい欲が溢れまくってる系動画なんなのさ。お、リフトが出てきたぞ。これは東海で気持ちよく動画を締めてくれる、確定演出だな。しかもあれ、トイレットペーパーじゃなくて、塗料の入った缶みたいですね。 奥に押し出したせいで、下に落ちるパターンは初めて見たぞ。パレットの差し込み口、テーパーにしとけ。パンーカー飛ばされ抜き雪と強風のコンボ、傘を抑えようとしたら、下で滑って転ぶしかない。さてさて、階段と歩きづらいハイヒール、狭くて急な階段、転びやすい条件は揃っているぞ。見え。段の上の装飾以前に、もうちょっと階段なんとかならなかったの モノタロウちゃんと探した最近はアマゾンも届くまで数日かかるし、楽天は取り寄せとか在庫見てばかりだし、そういう時モノタロウは強い。近場のホームセンターとか、普通に高いからね。意<笑>打ち股間アタック。股間の治安が何よりも大事だったエンド。